皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月6日。バージョン 5.4 で出現した金の錬金石のバトルは、無事にバージョン 5.5 に持ち越せました。10倍バトルでマジがっぽです。古のゼルメア。この構造の回で、初めて横道の部屋に行くことができました。結構な回数をこなしているはずなのですが、今まで一度も行けたことがないのが意外です。 果たして、横道の部屋には何があるんでしょうかちなみに、上の階で光る宝箱になる食材を引っ張ってきたので、割と美味しいことになっています。さて、ついに横道の部屋です。何があるんでしょうかなるほど。宝箱が、1個だけですかそうですか。今回はちょっと期待外れでした。でも、ジグロウがいたので、あとは彼に期待することにしましょう。